皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、柚木ゆかりでお届けしています。7月14日、今年の夏イベントが始まりました。基本的には、去年のサメバーンの再演ですが、ところどころ変更になっているところもあります。泡わう着替えを集めて持ってくるという流れは、去年と同じです。サメバーンの脅威は、去年に比べたら控えめになっているみたいです。銀の真珠の条件も、去年よりは緩くなっているみたいです。 クエストをクリアすると去年とは違う衣装券がもらえますので忘れずにゲットしておきましょうそしてこの真珠賞からも追加で銀の真珠がもらえるようになりました去年は1日1個でしたが今年は1日2個もらえるので毎日リプレイしましょうというわけで夏のイベント会場で売っていた家具をレプリカにする作業に入りました今年の新作家具以外に去年までの家具も売られていますので忘れずに買ってレプリカにしましょう